p n g o p スの高橋山は子供の頃からダンスをしており、師匠は世界的ダンスパフォーマンスグループスとキングズへのノポを。4月9日に出演したオシャレイズム日本テレビ系ではスマップのシェイクに合わせて自身が振り付けしたダンスを披露した。また高橋は番組でメンバーそれぞれのダンスについての特徴も挙げ、絶賛していた。 そこで今回は10ケラ30代の女性100人に、k n g o p スでダンスがうまいメンバーについて聞いてみた。四角第3位は、生まれ持ってのセンス、岸優太第3位は、岸優太岸のダンスについて、高橋は、オシャレイズムで、岸くんにしか出せないグルーブがある、あの人踊ってるときめっちゃ自分に酔ってます、と、自己投水型だと分析していた。 岸くんにしか出せないリズム感やしなやかな体の動きふとした瞬間の色気ある仕草など生まれ持ってのセンスの良さを感じる。ダンスを見ていて楽しい気持ちになるのも魅力。27歳、女性、会社員。動きが軽やかなので体の使い方がうまそう。28歳、女性公務員。してるからもあるが岸士ユタさんのダンスがとても好き。24歳、女性。 自分の見せ方が上手だと思う24歳、女性事務職。目立つしキレがある30歳、女性自営業。パッと見てうまいと思うから27歳、女性会社員。資格第2位はスキルの高い高橋山。第2位は高橋海人。高橋は父親の勧めで5歳からヒッツホップダンスをスタート。 おしゃれイズムでそれまでは自分が一番最強と思っていたがジャニーズに入ってダンスの上手い人が多いことに驚き劣等感も抱いたと語った。月読みのショート動画がキレキレで引き込まれた17歳女性学生フリーター。過去にダンスの大会に出ていたりジュニアに振り付けていたりと活躍している29歳女性総務人事事務 幼い頃からダンスをしていたというスキルの高さや普段は保安とした雰囲気なのにダンスはキレキレでギャップもすごい38歳、女性パートアルバイト。月読みの YouTube を何度も見ていますが、ダンスがかっこいいのは高橋くん、38歳、女性。営業販売。周りとは違うダンススキルに引き付けられる24歳女性。 全員うまいけど一番好き27歳、女性主婦。振り付けできるぐらいスキルがある30歳、女性事務職。踊り方がセクシー29歳、女性事務職。資格第1位は空気が変わる平野仕様。第1位は平野仕様。平野も小学生の頃からダンスをしており、アクロバットなどもこなす。 ジャニーズ入所前にはボイズメンの初期メンバーとして活動していた時期もある。高橋はオシャレイズムで自分がジャニーズに入った当時、平野はすでに関西ジャニーズ JR のトップとして活躍していたといい、平野のダンスについては体の使い方がわかってるからすごい緩急のあるダンスができる、と称賛していた。圧倒的なオーラ。 この人が踊ったり歌うと空気が変わるし、俺のこと見てって感じる29歳女性。キレが良くて動きが洗練されてる。歌声も良いし、見入ってしまう30歳女性。体見気がしっかりしてより難しい振り付けも安定していてかっこいい28歳女性事務職。表現力が豊かでみんなを虜にする魅力がある27歳女性主婦。 友達がティアラでよく動画を見せてもらうが踊りが綺麗。20歳、女性学生フリーター。運動神経がいいのと手足が長いから力強い25歳、女性主婦。テンプレのような完璧感。14歳、女性学生フリーター。色気や魅力のあるダンスだから、30歳、女性学生フリーター。緩急のつけ方やヒットウェーブが綺麗に決まっている。 首の角度も絶妙で色っぽく踊れるのもすごい。スピードとパワーのあるダンスでは断突でうまい、34歳、女性。キレキレのダンスはずっと見ていられる。飽きない、37歳、女性。女子が選ぶ、KNG&OPS でダンスがうまいメンバー、第4位以下はこちら。アンケートサイト、ボイスノート、調べ https。